えー、新23年生でのダンスではありましたが昨年度卒業された3年生の先輩方も驚いてしまうクオリティだったのではないでしょうか千代く君もびっくりしちゃいますよね<笑> 3年生が卒業されてから何度か本番で、えー、このセキュリティポリスをやってきましたが。 そのやっていくにつれダンスもどんどんこうかっこよくなってきても う, もうかっこいいなと私も思ってしまうぐらいのクオリティに上がってきているのではないでしょうかさて時が経つのも早いもので次で最後の曲となってしまいました最後にお送りいたしますのは八王子メドレーですこの曲は 今の八王子とと太陽踊りという八王子市民なら誰でも知っている八王子を代表する2曲と私たちのお箱カかっぽれねをメドレーにした作品となっています今日は八王子ではなく銀座での本番ということで銀座にお住まいの方々もたくさんいらっしゃると思いますこの曲ではぜひ そんな皆さんにも参加していただきたい部分があります曲の中にいくつか掛け声がありますのでその練習をしましょう1 <笑>つ目は僕らの八王子から「イエーイ!」ですパネルに合わせて一緒に行ってみましょう皆さん元気よくお願いしますねいきますよ321イエーイ そのチャ二つ目も同じく僕らの八王子よりプーですいきます3、2、1プー<笑>いい感じです最後に太陽踊りからハ<笑>ですそれでは行ってみましょう3、2、1ハ<笑>ありがとうございます 曲中で私たちが合図を出しますのでこの調子でどうぞご一緒にお願いします本日は私のつたない司会にお付き合いいただき誠にありがとうございました最後は皆さんも一緒に今日ともに音楽を楽しんだ絆を胸に大いに盛り上がりましょうそれでは我らが歌のお兄さんツッチーよろしく OK! それでは皆さんも掛け声で一緒に盛り上がりましょうそして最後まで絆のあるコンサートにしていきましょう僕らの八王子いってみよう ここで主催者を代表いたしまして、銀座柳祭り実行副委員長、田島道人よりお挨拶。